町キューベスヘイ桜小花びらひらひら No.、Okay. 「消した桜が街たにあらたのいた心の部屋に」